ハブ選手のオペラ座の怪人、本当に美しくて忘れられません。あの衣装からこちら に, に変わった時、すごく大人っぽくグラデーションも美しくて、この演に絶対に伝説になる、と確信しました。羽生譲弦選手が手をつける前を狙っていた、伝説の表紙を撮ったカメラマンが語る、あの瞬間、アップにしても、絵になる、存在なんです。今年7月、 プロ転向を宣言し競技生活に終止符を打った羽生結弦2月の北京五輪では4回転アクセルに挑戦プロ転向後も単独でのアイスショーを開催し注目を集め年末の NHK 紅白歌合戦で審査員となるなど2022年を代表する一人となった そんな今年を象徴するアスリート、波ユ譲ルを10年以上撮影してきたスポーツカメラマン、高須力が明かす、雑誌、ナンバーの表紙を飾った、あの瞬間と、あの会見から感じ取ったこととは、前2回の後編、前回は前編へ、高須が注目した、オペラ座の怪人のある場面、ハブオシーズン最初から追いかけた、2014、2015シーズン、 ソチボリン金メダリストのハブは中国杯で練習中に他の選手と衝突し、怪我を負いながらフリーに強行出場。NHK 杯では4位もグランプリファイナルで優勝。全日本選手権も3連覇を達成と V 字回復を遂げた。劇的な歩みを目の当たりにした高須はその後も撮影を続け、2015年3月の世界選手権にも足を運んだ。 世界選手権は2011年から取り続けていました。ただ、五輪後のシーズンで海外の開催ですし、移動にコストがかかる分、行くかどうか迷っていたんです。でも、ハブ選手を追っていく中で、その迷いは消えて、中国杯と同じ上海の会場に行くことを決めました。会場に向かう前、高須は自身が撮影してきたこのシーズンのハブの写真を見返した。 どのような写真を世界選手権では撮ろうか。目に留まったのはフリー、オペラ座の怪人のある場面だった。この世界選手権までにハブ選手が出場した4つの大会で、すでに4回のオペラ座の怪人を撮っているわけです。なので、このポジションでも撮っているし、こういう撮り方もしているし、と思いつく限りの撮り方で撮り切っていた状態でした。 ラストのスピンの後に顔に手を当てる瞬間このポーズがこのプログラムならではの振り付けで印象的なシーンだと思っていて過去の写真を見ていくと手をつけてからの写真はあったのですが手をつける前の写真がなかっただから世界選手権は手がつく前とかいいかもな顔も見えるしと気づいたんです自分は23枚の連射はしますけど バシャバシャバシャという連写はしません。ずっと連写していれば、写真は撮れるけど、思考停止になってしまうし、フリーのフォトグラファーとして意思を持って撮っていたいという思いがあるから、考えのない連写はしないようにしています。今まで自分は、オペラ座の怪人の手を当てた瞬間を意識していた分、手をつける前は撮っていなかった。 新聞などでもみんな紙をつけている写真が使われていて。だから世界選手権ではスピンを終え、少し体をひねって手をつけようとするところを狙おうと撮影に臨みました。ちょっと斜めにした方が人間ってかっこいいことが多い。3月28日、中国杯と同じく会場は中国オリエンタルスポーツセンター。高須はジャッジ席の右側後方の席に陣取った。 少し上からの角度、俯瞰する位置からの撮影を高すは好む。その理由をこう語る。真正面がいい字もあるんだけど、真正面じゃなくてちょっと斜め、ハスにした方が人間ってかっこいいことが多いという感覚があります。人間をかっこよく撮るんだったらっていうので、ちょっと斜めで。斜めの方が奥行きが出しやすいっていうのもあって、奥行きがあると、 写真としてもいいんですよね。曲が始まってから4分30秒。高須はハブの演技を追いながら、その時を待つ。スピンを終え、両手が顔に近づくその刹那。シャッターを切る。撮った時の感触はどのようなものだったのか。構図としては狙い通りに撮ることはできました。ただ、構図としては狙い通りに撮ることはできました。ただ、 僕が個人的に好きな鋭い目つきのギラギラしたハブ選手というより、オペラ座の怪人の悲哀の部分が強く出て、迫力のある写真とはならなかったという印象で、横一、横長の写真だったのもあり、実際の写真を見て、少し間延びしているか、なんて思いながら、でも、自分の中で考えて撮った写真だからな、と、ナンバーの編集部に写真を送りました。 スポーツ総合誌、ナンバーの編集部では4月2日の発売に向け、急ピッチでハニュー、羽生結弦が表紙のフィギュアスケート号を制作していた。号のタイトルは、羽生結弦、不屈の魂。表紙の写真は、これから仮面に手をつける瞬間を捉えた高須の写真を縦長にトリミングしたものに決まった。表紙となった自分の写真を見て、びっくりしました。 自分が見た横市の写真とは印象が全く違うし、タイトルの文字物。かって、この表紙めちゃくちゃかっこいいなと思いました。この写真を選んだ編集者とタイトルを入れて、表紙をデザインしたデザイナーさんの力があったからこそ出来上がったものだと思っていて、とても印象深い一枚です。改めて表紙を見ながら、高須はこう語る。この写真を見ると、 これから手をつけるなとか色々なことが考えられますよね。見る人に想像できる余白が与えられる写真にはなったのかなと思っています。ハブ選手が演技をしているという記録的な写真ではなく、見て考えられる一枚。フリーランスは他の人と同じことをやっていてもしょうがないと独自性を重んじる高須が捉えたこの一枚は、 ナンバーのフィギュアスケート特集号の表紙人気投票。2019年11月実施で他の候補20点以上を抑えて圧倒的1位となった。高須がハブの記者会見の撮影に持ち込んだある構図。高須がこの写真と同じように記録的な写真の構図から抜け出し得意としているのが記者会見の撮影だ。もともとサッカー日本代表の監督会見で アップの写真を撮るということはやっていました。会見の机のすぐ前まで行って、400mm の望遠レンズで撮るんです。フィギュアでも試してみて、分かったのは、ハブ選手はアップにしても、絵になる。そういう存在でした。様々な表情を見せてきた会見の中で、高須にとって印象深いのが2019年、宇野昌磨に敗れ、2位となった全日本選手権での一枚だ。 思い詰めた表情で天に視線を移した瞬間、その目が潤んでいるように見える。高須は取りながら、どのようなことを考えていたのか。破れはしたのですが、不思議な表情をしているなと思いました。悔しいようで、どこか嬉しさも感じているような。2大会連続で五輪の金メダルを獲得し、トップを走ってきた彼が日本国内で宇野選手に追い抜かれたことで、 自分自身もプレッシャーから解放されたような、どこか嬉しく思っているゆえの表情なのかなと個人的には思いました。この頃、宇野選手が、やっぱ勝ちたい、タイトルを取りたいというのをしっかり明言するようになって、その言葉を、羽生結弦を超えて実現したことが嬉しくて、感極まっていたのかなと思っていたんです。後になって気づいた、会見での感極まった様子の意味。 ただ、取材者の中には、この表情、をやはりよほど悔しかったのでは、と見る向きもあった。僕は、そうは思ってなかったんですけど。でも、羽生選手がその翌年の2月にプログラムを、生命に変更しますというニュースを聞いたときには、ああ、よっぽど勝ちたかったんだなと思いました。考えてみたら、負けたのが悔しいと思うのは当たり前だし、むしろ僕は、 ハニューは、やっぱそうじゃなきゃダメだな。それでこそハニューでしょうとも思ったんです。高須が読み取ったハブの勝利への執念。その変わらない情熱に、高須は引きつけられ、カメラを構え続けた。オリンピックで2度の金メダル、そして主要な国際大会を全て制す、スーパースラムを達成したハブ選手は、旗から見ると、これ以上何を目指すんだろうと思ったりするわけです。 喉から手が出るほど欲しいタイトルがあったわけではおそらくない。だからこそ、4回転半、クワッドアクセルを認定させる、ということに目標を置いていたのかなと思います。前人未到の4回転アクセル。北京五輪で初めて認定され、今年9月に17歳のイリア・マリニンが成功させた大技だ。その高難度の技に挑戦し、続けた意味を、 他のスポーツも撮影する高須はこう考えている。ハブが4回転アクセル挑戦を公言したことの意味とは、フィギュアスケートは採点競技でスポーツなのか、と疑問視する人っていると思うんです。でもハブ選手はジャンプなどを筆頭に技術を向上させ、競技性を高めていった。彼が挑戦し、新しい地形を開いたことで、 ネイサン・チェンやイリア・マリニンが後を追うように出てきたと思います。でも、ハブ選手が挑戦していなかったら、クワッドアクセルなんて誰もやろうとしない時代がこれからもずっと続いたかもしれない。人知れず練習することも大事なのですが、個人で練習しているだけだと、業界全体としては頭打ちのままで、レベル向上にはつながらない。その挑戦を公言し、 みんなが知っている中で挑む姿を見せ続けたことがとても重要だったなと思うんです。そうすることでフィギュアスケートが4回転時代に押し上げられた側面はあるのかなと。他の競技を見ても日本の男子100メートルでキリュウヨシヒデ選手が初めて9秒台に到達し9秒台を出す選手が他にも出てきた。 サッカーだと、三浦和義さんや中田秀俊さんが海外に挑戦し、他の日本人選手にも海外に挑戦するという道が示された。ハブ選手は、そういったパイオニアのような存在だったと思います。だからこそ、フィギュアスケート界の他の選手に大きな影響を与えた、羽生譲のプロ転向を、一つの時代の区切りと高須は表現する。ただ、 ハブはプロ転校を表明した会見で、引退なのかって言われたら、そんなことはないと、現役生活の区切りではないことを強調した。高須は、その後のプロスケーター、羽生結弦をどう見ていたのか。あの後、いろいろ考えていたんです。彼のその後の活動を見ていくと、ハブ選手は、それが競技会だろうが、エキシビションのリンクだろうが、自分の地元のリンクであろうが、 東京ドームだろうが、舞台は関係ない。体が動く限り、自分の伝えたいこと、表現したいことをスケートを通してリンク上で行っていくということなのかな、という印象を抱きました。確かにそう思うと引退ではないな、と、それを自分なりの考えを持って言えるのがすごいな、と思いました。ハブ選手とは異なり、僕はすぐだらけてしまうタイプなので、笑い、 タカスはこれまでの撮影を通して、ハブからどんな影響を受けたのか。そう聞くと、恐れ多いといった表情で苦笑いを浮かべながらこう答えた。ハブ選手とは異なり、僕はすぐだらけてしまうタイプなので、笑い、強制的に追い込まれる環境を作らないと、モチベーションを維持できない。個人としては、自分を追い込む、プレッシャーをかけるために、5年に1回、 古典をやると決めて、公言しています。公言といっても、クワッドアクセルに挑戦し、続けた彼とは比べ物になりませんが、それでも、どんな世界の人間だって、上を目指すとか、そういう意識を持っていないと退化してしまって、成長はないのかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。